あ今日の配信も盛り上がったねどうぞあマーネ、まあ、さんお疲れ様ですいやー今日も盛り上がりましたねまあこんなくたびれたおじさんたぬきの配信がねえ何の因果かここまで来れましたよ、うん いやーまあ、ね、マネージャーさんにはね、本当に足、受けて寝れねっすわ。気持ちがこもってないいや、結構こめて言ってますよ。そんなことないですって、本当に感謝、感謝。はい。もっと、え気持ちをこめろってもう、こういうのはあんまりね、おじさんをからかうもんじゃないですよ。 まあでもねいつもそう、ね、雑談のネタとかコラボの、ね、相手との調整とかいろいろやってくれてね本当にありがとうございます。ええ。え、もっと言えってわかりました。いつも僕のためにありがとう。これでいいいっぱいつきあえ。いやだ であななたと飲んだらそれ長くなるでしょう一杯じゃ済まなくなります。それにこのあとね、いろいろと明日の準備とかもあるんですから、ね。まあ、30分後には明日おりますから、じゃあその時にまた、ええ、ほんといつも僕のためにありがとう。